ますよいカメラオッケー音オッケーやっちゃオッケーよいスタートどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですはいというわけでですね今回なんですけどもちょっと待ってくださいはいこちらです いやこの袋じゃないんですけどもこの新地を越してきてもう数ヶ月なんですがその前の旧家地下があったんですけどまあたいそこ物置になってるんですよ結構お高い56000円ぐらいする布団なんですけどもちょっと嗅いでみたいと思いますんえっくっせーあっカビいやーやばいですね やばこれで寝るというのは拷問ですかといって捨てるのももったいないというわけですねまあでも洗濯機に入れようにしろ入らないですよというわけですね私監督初めてコインランドリーに いなどりの店の前は通るんですけども実は一回も入ったことないんですよね結構皆さんもどうでしょうかね例えば洗濯機が壊れたとかまあそういう時にはればいいと思うんですけど、まあ、基本はいかないですよね家の洗濯機で十分ですよねていうか値段とかも正直わかんないしいや聞く話によるとトラム式洗濯機そこですね臭いものを持って地下鉄乗るのはちょっとおかましいですが大丈夫ですよねこのままだとやばいんでちょっと袋に入れてからちょっと行っていきたいと思います えー、というわけ で, ですね、帰ってきました結構かかりましたというわけ で, です、ねまあ、地下鉄、まあ、約10分で、まあ、その現地まで徒歩で約7分スイッチを押したら40分40分もかかるかと思ったけども、まあ、ドラム式の洗濯機で500円で、えー、とまずこちらを水洗いちょっとま叩きながらやるやつですね40分それがかかりましてでその後に乾燥機ですねこれが100円で7分間 とりあえずあのカビ臭い匂いどうなっているのか確かめていきたいと思います<笑>あのねあの吐き気を催すものから開発されましたカビ臭さはないかないやあるのかいやこれは素材の匂いかはいというわけ で, ですね今回はコインランドリーおそらく人生で初めて行ってきましたやっぱ時間使うね でも時間使うけども、捨てるにしてももったいないし、かといってクリーニング出すのもちょっと時間がかかるし、というわけ で, ですね、まあ、コインランドリーというところに行ってきました。ちなみになんですけども、自分が行った時は、おばさん一人と、あとなんか従業員らしいおじさんがちらっと入ってきたぐらいでしたね。まあコインランドリー初めて入ったんですけども、まあ、結構いい感じでしたね。半十台ぐらいはあったんですかね。 自分が行ったところでそこでま1 0キロのもの1 5キロ2 0キロとかいうものまあこれちょっと重さ的に分かんなかったんでとりあえず一番入り口から近いところの1 0キロでやったんですそれ2台しかなかったんですけどもその後すぐおばあさんが来てあ取られちゃった、うん てて言ってましたすいません。というわけでですね、コインランドリーちょっと初めて行ったんですけども、たくさんあったらもう一遍にもうバッと行って、もバッとやっちゃうのはいいですね。例えばその季節の変わり目ですとかに、もうスイッチを押して、まあ、40分とかで表示出るので、まああとはその辺のですね、買い物ですね。自分はニトリ行ってきました。で、トレに帰るというですね。まあ、これがね、家の近くにあればもうベースなんですけど、まちょっと自分のね、遠かったという話でした。